平野紫耀花の千晴れに続編ファンがにわかに期待する理由とはご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。平野紫耀の雑誌でのある発言がファンの間で話題に、続編やるなら今しかないという声も上がって、資格雑誌での発言が話題に、 なぜ今になって4年前の名作に続編説がささやかれているのだろうか。前での平野ファンの女性が語る。20日に発売されたアイドル誌ポポロ、7月号のインタビューの中で潮君がデビューするときに収録したドラマの共演者と最近を愛したと話していました。作品名は明かされていませんが。 キンプリがデビューした18年に彼が出たドラマは、花晴れ、しかありません。ファンの間では、続編が決まって、出演者同士で顔合わせがあったのではと推測する声が上がっているんです。夜前で平野ファンの、女性。もちろん、顔なじみのメンバーが、プライベートで集まっただけという可能性もある。とはいえ、放送から4年経っても、 ちょっとした発言でここまで期待されるところに平野の影響力の高さを感じる。近く続編やるの今しかない。ネット上では花晴れメンバーにやったのは続編の顔合わせって解釈でいいですか 気づいたら紫輝くん来年26歳になっちゃうから制服が違和感ないうちに続編やってほしい本当に花晴れメンバー再開したなら続編やるの今しかないと思うなど期待の声が上がっている花晴れの続編を見たいか見たくないかそんなの一択だろ取材文シラビーハングシーアイルジュ斉サイト総人